<笑>会場の皆さんこんにち は, にちはまさかのよさこい響きです本日2回目の演舞となりますどうかご声援のほどよろしくお願い申し上げます踊り子礼<笑>それでは参ります影武者執事 まさかのよさこい響き影武者 はい、松本さ倉悠きさん、ありがとうございました。